続くよ参りましたイルマくんディズニーチャンネルそなたはガーディアン失格だモナークとの戦いが終わるまではアドリアンに気を取られちゃダメもう彼を追いかけるのをやめるパワーアップして急ごうフェリックスを探す二人の前になんとお前たちには消えてもらうよカタクリズムうわ動きが早い<笑>強敵が<笑>マルチチュードマルチチュード ミララキュラス『レディバグシャノワール』日日日曜日夜7時30分ディズニーチャンネル今週のおすすめはこれ希望が見えるまずは特別放送19日月曜日から4日連続夜11時は初放送のドラマシリーズ「秘密結社ベネディクト団」天才キッズたちが世界征服の陰謀に立ち向かううん。 24日土曜日朝11時からクリスマスエピソードもある「デニスと俺様」1時間の連続放送あなたはサンタさんだ25日日曜日夕方4時から「メリー・ミラキュラス・パーティー」信じて最新エピソードもある4時間の連続放送マルチさらに特別エピソード24日土曜日朝10時からミッキーの「クリスマスを救え」日本初放送いくよ プレゼントを失ったサンタを助けよういい考えだね詳しい放送スケジュールは公式サイトでにゃおにゃおデニスとにゃにゃどのペットの猫にゃにゃどのにゃおにゃおとんでもないいたずらをしたりうえい広い顔筋トレしてでっかくなっちゃったり 一緒にいれば毎日がにゃーんでもありのしはちゃめちゃゃめ大騒ぎそしてなんとすべてのキャラクターの声優は花江夏樹さん声にも注う目だよ「のん短編アニメーション『デニスと俺様月曜日から木曜日夜9時ディズニーチャンネル あの、合格おめでとう、私がミスターベネディクトだ。だ謎の男に選ばれた、四人の天才キッズたち、任務を引き受けてもらいたい。嘘をついたのは、賢い子供たちが必要だったから。隠された真実を解き明かし。助けなくちゃ、世界を救え。だってさ、さ名前は。秘密結社ベネディクト団は。秘密結社ベネディクト団、第一話から八話、一挙放送。十九日から四日連続、夜十一時。 またまた始まるよ参りましたイルマくんディズニーチャンネルスカイと一緒